皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月29日、昨日の動画で無駄にゴールドを稼いでしまったので、花束交換やププリントの戦いを終わらせることにしました。長期戦ではなく短期決戦に持ち込んだのは、バージョンアップ前のこの時期は物価が安くなる傾向にあると読み切ったからです。バージョンアップ前なので、ドレスアップ税もお休みしているだろうという読みですね。 というわけでお花の出品もだぶついているだろうと思いましたがやはり高いお花は高かったですねちなみにお魚コインで交換できるお花もあるのでコインが余っている人はこちらで調達しましょう私はこれに気づくのが遅れたので無駄にバザーで買ってしまいましたそんなわけで無事に全ての花束をレプリカにすることができました